よし 8K カメラを買いまして、えー、富士の XH2、で前から使ってた EOSR、真ん中、BMPCC6K です、これから YouTube プレミアムで、8倍ズームができるようになるということで、どうせやったら 8K で、ちょっと今度、ヒール交換を取ろうと思ってるんで、で 8K のカメラがその XH2 出たんで、買ってみたんですよ。 8K やってみようかなと思ったんでプロレス 422HQ で撮ってますでこっちは、えー、キャノン EOSR が H264 の4208ビットで真ん中が BMPCC6K で全部解像度が違って 8K6K4K ってなってるんですけどどうも写真撮っててもなんかね<笑> XH2 はなんか解像感が低い気がしてちょっと自分のためにも。 ちょっとこれテストしてみようと思ってでこれを8倍まで拡大した時にどんな調子なのかっていうで真ん中はオートフォーカスないのであ BMPCC6K はオートフォーカスないんでっていう感じですで大体この素材感これはこういうのがしっかり取れるかどうかっていうことを重視しててこんな感じで今フォーカスポイントはた分ここに BMPCC6K はこれになってて今下見オートフォーカスは結構効いてますっていう感じですで 多分8倍ということは光の条件が良ければたぶんここ の, この字読めると思うんですよ YouTube プレミアム入ってる人は。でそれめっちゃ面白いじゃないですかこちらでございますとか言ってえ成分表示どうなってんねんみたいなのを読み取れるみたいなのがちょっと面白いちょっと低いな面白いんじゃないかなと思って今たぶんこの撮影環境が僕的には一番あれかなと思うんです。 キャノン、頑張ってるのほんであやそうやそうやはいこれでカラーグレーディングをしようと思いますこちらこれ出ますよね全部でキャノンはピクチャープロファイルはスタンダードあニュートラルでこっちはスタンダードなんかでもやっぱビデオカメラっぽいですよね富士は。 まあでもちょっとビデオカメラっぽい感じでちょっと撮りたいなと思ってるあれがあるんでそれでいいんですけどなんかそんなにシャツっていうか服そんなに黒いかなでいくつかのテクスチャーを用意してみましたまず革ですどうですか 今この画面で見る限り富士はなんかすっごいコントラストが高いっていうのが黒これレス間違えてのか25の絞り4の ISO800 シャッタースピードは25の f 4 i s 一緒なはずなんですがなんかえらいキャノンなんかやっぱ綺麗 な感じがしますこれはどうでしょうレンズの中心、レンズの端っこ。黒く潰れるかな ?BMPCC はどんな感じで撮れてるのか全然わかんないです。あれなんか開かなくた。あ、撮れてんのえ、撮れてるのあ、撮れて る, れてるプロレス h チと、 真ん中は、えー、とブラックマジック・ク・マジですだこっちとブラックマジックとこっちが、えー、富士がどのぐらい戦うかっていう感じでキャマンはかなり不利かなと思ってたんですけどでこれ金属ですえーとどうしたらいいんやろ置きピンやとあれやから目にフォーカスが合ってるから 多分こうしたらいいのかなこの定規を読み取れんのかなみたいな感じですよねブラックマジックは多分ここら辺がフォーカスポイントなんでいけるはずですけど、L、ぐらい狭いなちょっともうちょっと下からで富士はこれなんかこ白いものがすごい撮りにくかったんですよね写真では。 こ, のここここのかかなだからこれちょっと心配してます特に白のモフモフのこの素材感が全然出なかったでもこんな距離でここのモフモフがしっかり改造されてたらこれもとんでもないことだと思いますまあそんなとこかなあとグラスでこれ白ですねこれも白のこの辺の素材感こんな距離で見えるのかなってすごい心配してますけど見えたらめっちゃ熱いですね それをこちらこれ多分見えちゃうんでドスパラのガレリア GCR1660TGF っていうのを持ってるんですけど3年4年ぐらい前に買ったゲーミング PC でそんなに15万ぐらいでしたノートパソコンですだからこれでなんとか編集できたら熱いよねと思ってフロレストはフォーマットが軽いんで 結構なんかネイティブ解像度っていうんですかね 8K でもなんかいけそうな感じだったんですけどあやべ止まるはいここでなんか富士フィルム 8K 撮ってたんですがなんか警告が出ましたので止めました脱落ですでキャノンは全然大丈夫で BNPCC も大丈夫だけど BNPCC 多分次脱落するんちゃうかなと思ってますあのなんせ電池持たないんでレンズは BNPCC6K がトキナの ATX2470EOSR、えー、はこれ35ですが 4K 撮ると 1.75 倍にクロップされるんでこんな感じになってますで富士は1680 なんかのキットレンズですもうちょっと広く撮ろうと思えば撮れますみたいな感じですね今回は以上でちょっと比較してみましたでは